のキマグレンで橋立俊彦連長以下40名の参加です真っ白な木流しに青い炎が印象的なキマグレンも連結成から今年で20周年を迎えます今後が楽しみな女踊り息のぴったり合った女性のハッピー踊り科目の中にも躍動感ある男踊りそして常にエンジン全開の鳴り物と20年経ってもキマグレンの勢いは止まりません 覇気のある踊り、覇気のある鳴り物、ますます成長し続ける炎の気まぐれに、皆様の大きな声援をよろしくお願いいたします。